さあついにこの日がやってまいりました久留米市イメージキャラクタークルッパがオリンピック種目にチャレンジ柔道編本日はここ久留米アリーナ武道場よりお送りいたします実況は私クルッパ TV アナウンサーの発尾でございますこの真冬の武道場で果たしてクルッパはどのようなチャレンジを行うのでしょうかクルッパオリンピック種目にチャレンジ柔道編今回の企画はクルッパ柔道一本勝負です 久留米市は2020年東京オリンピックの参加国カザフスタン共和国の事前キャンプ地カザフスタンは柔道やボクシングなど格闘技の強豪国として知られていますクルッパはカザフスタンが得意な柔道に挑戦してオリンピックを盛り上げようと気合十分です若葉のような緑の体に今日のために新調した柔道技を身につけ精神を集中させている様子が伺えます では改めてご紹介しましょう丸いぶどうのようなそのほっぺが今日は一段と赤く輝く身につけた黒帯が気合を物語っています筑後川から生まれた希代のアスリートクルッパですおーっとここでクルッパ入り口の気配に気づきましたそして気になる対戦相手はぶどう場の重い扉が開いていきます この奥にはお多くの若者たちの姿が今回、クルッパの対戦相手は久留米市立南筑高校3年生、インターハイ48キロ級3連覇、世界ジュニア選手権大会でも優勝するなど、その実力はすでに世界トップクラス、東京オリンピック聖火ランナーも務めます、令和の柔ちゃんこと古賀若菜選手です。 ああ両選手が場内へ進んでいきます主審は南畜高校柔道部顧問松尾先生が務めます古賀選手の応援に南畜高校の生徒がそしてクルッパの応援に駆けつけた久留米市職員が声援を送る中両者向き合いました今主審の合図とともに試合開始ですおお早速古賀選手クルッパの襟をつかみ技をかけます早い目にも止まらぬスピード 対するクルッパはエリーがつかめない水かきが邪魔しているのかしかし逃げることなく立ち向かって行きます活発毛で鍛えた押し技で勝負に出ましたこれは面白くなってきた勝負の行方は全く分かりませんクルッパ相手の足技を避けつつ押し技で対抗していますすごい両者引きません頑張れコガ選手頑張れクルッパ 小賀選手の大外狩りが入ったた残念クルッパ敗れました戦ったばかりの古賀選手そして主審に支えられクルッパが立ち上がります試合相手に礼を尽くすこれぞ柔道の精神なんと素晴らしい光景でしょうか先ほどまで熱い試合を繰り広げていた両者が今握手を交わします クルッパ選手、敗れはしましたが柔道の素晴らしさが十分に伝わるチャレンジでしたコガ選手、クルッパ本当にお疲れ様でした今日は試合、お疲れ様でし た, したクルッパと戦ってみた感想はいかがでしたか力強くてびっくりしましたズバリ 強さの秘訣は部活もそうですし、他にもウエイトトレーニングなど、力をつけるためにやっていて、山も走ったり、精神力も鍛えたりしているところです世界の選手の印象を教えてくださいとても力強くて、日本人選手にはあんまりない技をかけてきたり、結構、日本人選手も出演しているので、そこが海外選手の特徴だと思います。 ありがとうございました東京オリンピック・パラリンピックをみんなで応援しよう輝く人待ちキラリくるめ